さあこのセットプレーここで引き離せるか直接バルセロナツイらしいゴールでしたね連続ゴールバルセロナ 鉄ボールに叩き込みました。いやー入っちゃいましたね。正確なキック持ってますよね。